1周の旅ということで、えー、またここから海沿いをね、えー、ぐるーっと一周していこうかなと思いますお道の駅の看板発見 海, 海道、道世界一長いンチあこれ道の駅なんだ入ってみる入ってみようか これが観光スポットになってる世界一長いベンチ、えー、全長 460m だったかなずっとねこのベンチが<笑>続いてるということでギネス記録になってるそうですこれは果てしないね ビュースポットほほおおこじんまりしてるけどすごい綺麗だなこの人も車も誰もいない感じがいいね生活はしてるんだろうけど 線の断崖。わあ、すごい崖になってんだ。怖いからやめとこ。わあ、またすごいなあ、この辺の景色。すごい緑ももっさり。 こんなところにコインパーキング、1日500円でして、すごい、シールド開けると空気が爽やかだ。 あ、これ写真で見たやつだ撮っとこっかなーお、千枚だ、4キロ ここはね寄ろうと思ってたんだいやしかしこの辺はところどころ勾配のあるくねくねがあるけど結構道幅もしっかりとられてて走りやすいねあここだね 我。 360度 カ, メラ全方メカれるそうですね。<音声> 海沿いロードもう緩やかなワインディングが続いてていいね揚げ、浜、塩だあ、輪島の塩輪島の塩も有名だよね ってうんだそうでこの辺は潮しだねいやえ急にこう狭い道になるのね。 この駅のおろしってさなんかこれすごくないカカシパラダイスすごい、なにこのカカシたちなんか、ようこそって感じでいいね 道の駅のろしなんかめちゃくちゃかっこいい名前の道の駅だなって最初は思って昔灯台がなかった頃にこ こ, こだよってこう船に合図を出すためにこうのろしを上げてたとっていうのが由来だそうですやべえんかいるよ 夏から秋にかけてはもうどっかしらで毎日お祭りが開催されてるらしいね。暑いですね。暑いです。もう今日で石川三日目なんですけど、毎日汗かいてますね。すあ暑くて。今年は特別ですね、<笑>あ本当ですか。今こちらプレイヤさんなら切り取って出てませんでした。お祭り。 ああ、出てました。あの海沿いの細い通りですよね。うん、そう迂回してくださいって書いてあったみたいなんですけど、気づかないで通っちゃって。大丈夫です。通れます。<笑>バイク一つぐらい通れば大丈夫です。今日はあそこだし、この辺は先週終わったんですよ。この街は。なんかね、毎日お祭りやってるみたいですね。どこかで。どこかで、ね、やるシーズンになりました。<笑>ありがとうございます。